目はちょっとああののー、メンバーも減りました、あのー、2曲目はですねあのー、ちょっとうちの方のメンバーもあのー、まあ、高学年っていうかですね、えー、ちょっとまああのー、一緒に踊るまあ、あのー、メンバーもそうなんですけどもちょっと中にはですねもっともっとあのー、自分のあの質を伸ばしたいというあのー、メンバーさんもおりまして、えー、声をかけまして、えー、ちょっと あのメンバーを組みましたで子のも の, あの5人におかれましてはあのもう6月7月ぐらいからですね今これから披露しますこれは青森県の、えー「ネブタヨサコイというところのです、ね、総踊り曲になります「t h e f e s t i v という曲、はい、あのこちらの方をあの演舞させていただけるんですけどもこちらの方ですねず、あのー、っと「アンチラル・ビチッとんーナーをまの前半であれば後半をこちらの方ですねこのメンバーを集めて 練習をあの励みました。で今後はですねあのー、こういう、えー、ちょっとあのまあ、よさこいの、えー、踊りとはま、えー、大会とはまた別なんですけれどもあのー、本当にちょっと少人数で出れるそういった、えー、小規模ななんかまあ、ダンスじゃないんですけどもそういったところにですねあの我々よさこいとしてですねちょっと今度あのー、出てみたいなということもありまして今あの日々練習に励んでおります。これから、えー、2曲目。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 どれ<レ><レ><レ><レ><レ><レ> よろしくありがとうございます。 AHHHHH 「よっしゃ んょういうは<笑>ありがとうございます。また